つぼみとヒメランをやっているミクです。えっとデザコンは今年で今年の9月か10月か11月かに。8年目になるんですけど、えっと、えっと、今斜めで7年目7年目でやってます。お願いします。 こんにちは。私も今年でな七年目になります。よろしくお願いします。えー、姫丹の曲なんですけど、つぼみでも踊られてる、えー、千葉合同団体なり成里舞さんで踊られてる、えー、青森の花を踊らせていただきます。